では皆さん、筑波大学のアレヤです。これは、プログラミングチャレンジ、えっと、第4週、パーツ3、えっと、動的プログラミングです。の、まあ、最後のビデオとなります。で、えっ、ー、と、まあ、今では、なんか、プログラミング、えっと、動的でよく使われるクラシックな動的、クラシックな DP 問題を紹介してます。で、今回が、えっと、コインチェンジプログラム、CC 問題を紹介します。 で、えっ、ー、と、CP 問題が、CC 問題が、えっ、ー、と、まあ、えっ、ー、と、構成に、まあコ、コイン数の、えっ、ー、と、ある金額までになるまでに、どう、どうと、どう組み合わせればいいのかですね。まあ、ターゲットバリュー V があって、で、えっ、ー、と、コインサイズの A がいくつかあります。で、アイディアは、えっ、ー、と、その、コイン数の組み合わせの一番 コインズが少ないで B に足したいっていうことですね。まあ、例えば、例でわかりやすいかもしれないですけど、B は7となると、A が1、3、4、5。で、これを見ると、いくつかの、えっと、組み合わせ方法があります。一つが1、1、1、1、3。これは、えっと、5個のコインズを使っています。で、次は S1、5、1、1。これも7に足してますすね。 で、次は331。3 1とこれも7と足してま す, すね。次は4と1。で、あと4、なんか4と1、4と3です。4と3を足すと、これはあの2つの声だけしか使ってないので、まあ多分これはベストソリューションとなります。では、あの、今まで前のビデオも同じだったんですけど、この問題が、えっ、ー、と、全探索でどういうふうに、えっ、ー、と、解くのか。 そして、この問題の DP 表、DP 方法の解け方も、えー、と考えてください。では、みんなポーズして10分。じゃあ、続きます。えっ、ー、と、前探索はね、あのー、まあ、再帰関数でやります。再帰関数の考え方は、まあ、この再帰を見ると、えー、と再帰関数の作り方がわかる。なんか、あと V までのコイン数の数が、 1プラス、えっと、コインズの数の V マイナスこの使ったコイン。例えば、コインの5、5円のコインを使うと、1プラス NV マイナス5円。えっと、10円のコインを使うと、1プラス NV マイナス10ですね。で、それをなんか、あの、繰り返すと、えっと、できます。じゃあ、コインズ V の実装ですね。V が0であれば、もう全部終わりました。えっと、全部使いました。 V より0小さければ、えっ、ー、と、なんか、あの、それで、なんか、ストップクライテリアの後に、えっ、ー、と、V より、えっ、ー、と、V は0であれば、えっと、終わり、V はゼロより小さければ、えっと、できなかったといことですね。でまあえっとストップクライテリアではない場合だと、ミニマルを、えっ、ー、と、初期化して、で、えっ、ー、と、 それぞれのコインタイプをループする。で、t が、まあ、このレカレンスですね。えっ、ー、と、なコイン数の数が、えっ、ー、と、1プラス、えっ、ー、と、コイン数。あ、これはチェンジじゃなくてコイン数ですね。すこれちょっと待って。コイン数の value-a1 ですね。ai ですね。で、あの、この、A A A、t は min より小さければ、ミニもサイズ m が t になって、 あ、これはリターンのミニマこれちょっとなんか、これもちょっと間違えたんですね。これはリターンのミニもとなりま す, です、ね。で、あと、まあ、えっと前も言いましたんですけど、再帰関数がえっと使うと DP が、えっとトップダウン DP がえっと簡単で実装できますね。で、前の再帰関数でみんなをとトップダウン DP を作ってみてればいいと思います。 ですので、今回はトップダウンじゃなくて、ボロンアップで考えましょう。で、ボロンアップにすると、前が、えっと、コイン数 V、つまり V はメインにメインしたんですけど、トップ、えっと、ボロンアップのコインの だ, だと V じゃなくて、コインズの数にメインにした方がいい。ですので、この DP 表はこうになってる。DP 表が、えっと、C と、えっと、V ですね。つまり、この DP 表だと、 えっと、V の、えっと、値が C コインスでたどり着くかどうか。これは、なんか、あの、ウェディングに似てるのような感じですね。で、えっと、i が0の場合だと、えっと、i、初期間で i が0で、で、DP00 が true ですね。なんか、あの、0コインスで、えっとあ、Z、V が0までたどり着く。それも当たりですね。 で、これは true, なんか while true, これは無限ループですけど、この無限ループが、えっ、ー、と、答えを見つけたらブレイクする。ですね。ですので、まず i をプラス1して、で、えっ、ー、と、なんか、続きは可能であるかどうか、とかですね。で、えっ、ー、と、for j to 0 to v ですね。j から0から v までいて、 if d p なんかこれはすべての前の行を探して、どこまでたどり着いたかをチェックする。最初はゼロだけですけど、進むと、えっ、ー、と、いろいろなあとスタート場所をと追加します。まあ、これはちょっとき、えっ、ー、と、グラフ探索に似ているような感じですね。で、if j イコール v t u r ン c プラスマイナスつまり、なんかこのベリューが最後のベリ u ーまで見つかった場合だと、えっ、ー、と、このコイン数を、コイン数の数を開始します。まあ、 これはエンドコンディション。エンドコンディションにたどり着いてない場合だと、すべてのコインスをチェックして、そのコインスが、なんかその、チェック場所として保存します。で、あと、チェック場、あと、<咳>なんか、チェック場所がなければと、ブレイクします。これを見てみましょう。ここで、えっと、その、シミュレートして理解しましょう。00が true で、7までいて、 えっと、コインズが 1,3,4,5。で、まず、えっと、0,0 が true で、あの、a が、一番最初は1と3と4と5。だから0から1が、ここも true となります。3からだと、ここも true となります。4とも true と、5も true となります。で、次のループ、まあ、これはループの、ファーストループですね。で、次のループが、すべての t に対して、すべてのコインをチェックします。 だから、11だと、もう一つのコインズ使うと、ここも true となるんですね。で、1と3を使うと4まで行く。で、えっと、1と4を使うと5行くんですね。で、1と5を使うと3。で、次は3。3と1を使うと4。これはもうマークしている。3と3を使うと6。 3と4を使うと7。で、3と5を使うと×ですね。で、4。4と1を使うと5。4と3が7。で、4と5。ですので、まあ、なんかループで、ループ2だけでもう7にたどり着いたので、この DP で、えっ、ー、と、中コイン数。で、 なので二つのコイン、2個のコインズだけで、えっと、達成しました。まあ、ここもなんかこういうふうな、あの、DP でも、えっと、前みたいに2を計算するには1だけが必要。3を計算するには2だけを必要。4を計算するには3だけを必要で。ですので、あの、この DP 表が実はこの全てがいらないんですよね。 オールドとニューだけでオールドとニューを繰り返してできる計算が。これはなんかあのボロンアップの DP のメリットとなります。ではあのこの授業のまとめですね。動的プログラミングとは探索アオグリスムの技術の一つで、で、メモリーを使ってその同じモードを何回 計算を繰り返 す, することを避けることができます。で、今回の授業が2つの DP のやり方を勉強しました。1つはトップダウン。トップダウンというのは再帰関数にはメモリをつく。もう1つがボトムアップ。ボトムアップとは DP テーブルを作って DP テーブルはフォアループで、えー、と書きます。で、えー、DP を作るにはまず DP テーブルって何ですかを決めて 次はその DP テーブルの変更のルールを決まないといけない。なお DP っていうことが実はあと競技プログラミングで最近なんかメタの話なんですけど競技プログラムで一番多い課題が DP の問題とグラフの問題。DP の問題ぐらいしていたらもうなんかそのアットコードとかえー、っと ICPC でも結構いい成績。トップにトップまでならないけど でも、まあ、上半値とか、えっ、ー、と、まあ、その10、10% のベストに行くといけると思います。では、えっ、ー、と、少し今週の課題について紹介します。最初は、えっ、ー、と、まあ、この、今週の課題は、えっ、ー、と、これですね。 あとウェディングショッピング。ウェディングショップがこの授業の一番最初に説明したものです。で、ジュライドズアゲンがただのレンジサム 1D なので、これもなんかちょっと説明をスキップします。面白いのはこれ、この、この、この方向ですね。まあ、Largest Summatrix ススがレンジサムで、Biggest Smart が LIS と、Mersha Skyline も LIS。で、次は Trouble of 13 Dots がナップサーク問題で、 えっと、exact change が名前でコインチェンジでわかりますし、あの、onidirectional TSP がパスファインディングとなります。では、えっと、まずが、えっと、この問題ですね。なんかその、largest sub-matrix。largest sub-matrix の問題の概要が、あの、2D のスタし算なんですけど、えっと、この行列が0、1だけです。 で、0、1だけで見つけたいのは、例えば、えー、っと、こんな感じですね。えー、っと、このような行列で、1、0、0、1、1、0、1、1、1、0、1、1、1、1、0、1、1、1, 1。この行列の中で、1だけが、一だけの四角を探した。例えば、ここが、えー、っと、4つの1で、ここが3つの1ですね。 ここも4つの位置ですね。ここが5つの位置。ですので、えっと、その行列の中に、一番1だけの部分行列を見つけてください。っていう問題です。で、これは、あの、まあ、レンジサムに近い問題ですね。ただし、このレンジサムが最大の足し算なので、あの、なんていう。 一番全部、全部0、1であれば、すべての序列は最大の足し算ですね。マイナスが入ってないからですね。ですので、あのその0があのプラスにならないようにどうすればいいのか考えるのは面白いです。ちなみにこの問題が、えー、っと、例えば、あの元他のもっと複雑な問題の一部分としてよく出てくるので、ぜひ、あの例えばなんかこの、 あと空間の中で一番大きな空間、ある条件の一番大きな空間を見つけて、でそのある条件の一番の空間と大きな空間の中でもっとさらに計算することがよくあるので、ぜひ試してみてください。次は、is bigger smarter.is bigger smarter が像が並んでいて、その像が像の重さと賢さの値があります。ですね。 で、えーと、知りたいのは、その像のセットの中に、あるサブセットで、このサブセットで、えー、と賢さが上がってるけど、そうですね、賢さが下がってるけど、重さが上がってます。つまり、LIS が上がるだけですので、ですが、この問題だと、一つが上がって、一つが下がる。同時に一つが上がって、一つが下がる。 これはなんか最初見るとちょっとなんか難しそうと思われるんですけど、そんなに難しくないです。ヒントとしては、なんか先週のドラゴン・オフ・ル・ワーターの解き方を思い出せば、ここも同じトリックができます。次はあのマーシャスカイライン。マーシャはスペインの街なんですけど、えっと、これは同じく、えっと、LYS。 スカイラインって建物なので、なんかその流れの建物で、そのなげ建物の高さが上がってるかどうか、どこがなんか一番中にあと建物が上がってる場所を探してください。ただし、ここの問題の面白いところが、あの、その上がってるのは建物のあと幅も高さと長さを両方考えないといけない。あの、長くて高い建物が 狭くて、たがいた建物よりいいので、その両方をキートしないといけないです、ね。次は、あの、Trouble of 13 Dots。13 Dots がアイスが食べたい女の子で、で、そのアイスが食べたい女の子が、できるだけなんかたくさんおい し, しいアイスが食べたい。だけど、予算が決まっています。 こ, のもんまあ、これはナプサクなんですけど、このナプサクが一つの面白い特徴がある。このアイスクリーム屋さんがたくさんを買うと割引金がもらいます。ですので、あの確かに2000円以上買うと割引がついてますので、その割引はどういうふうにナプサクに計算するのか。 ちょっと面白いですね。ちょっとなんか複雑のナプサク。ナプサクはただのナプサク問題なんですけど、その割引の扱いが面白くなる。次はエク h ク n チェンジ。エク t ク h チェンジはさっきのコインチェンジの問題ですね。あの、いくつかのコインを計算して、ただし、なんかその、買い物、実は、っと、ミニマルの値段。例えば、 350円払わないといけない。だけど、自分の財布には、えっと、500円のダーマと100円のダーマと50円のダーマとかですね。で、どれぐらい払えば、あの、返してくるダーマが少なくなる。ですね。これは、あの、まあ、僕はよく、と自分でもおかコンビニとかでお金を払ってるときに、えっと、 できるだけコイン数が少なくなるためにどれぐらい払えばいいのかいつも考えているので皆さんも同じでしょうかですね。これは実際にそれを計算するためにのプログラムをやります。で、最後はアニダレクショナル TSP。これが最後の問題ですけど、なんか、えっ、ー、と、この今週の中の多分一番面白い問題なので、ぜひあと試してみてください。アイディアとしては、あと、第2ビデオの アップルロボットと同じアイディアです。ただし特徴としてはそのロボットが、えっと、上と下と右行けます。左はいけません。で、一番左から一番右に行きたい。で、特徴としては上と下のマークップがパクマンみたいに上に行けば下に出ます。下に行けば上に出ます。その扱いが面白い。なんか少し考えれば難しくない。 ただの、なんか、プログラムの条件、なんか、その、上と下の条件をうまくプログラムすれば解けますので、ぜひ、あの、試してみてください。では、あの、これは今週の問題となります。えっと、これで終わりますので、まあ、皆さん、ぜひあと、課題を頑張ってください。何か質問がありましたら、 えっ、ー、と、マナーばの、えー、と掲示板で書き込んでメールを送ってください。はい。では、以上です。